聞いてほしいと思い、この度 youtube にアップしました。次の作品も近々アップしたいと思います。見てくださいね。よろしく。